でそこで、えっとまあ、今日 の, あ の,、まああの主な内容としましては、えっと、今のような形でその分割を行う唐つ葉の上段の計算量の評価です。でまあ、先ほどちょっと表現が異なりますけれども、えまあ、示すべき定理は、今回はその受信へ抜けたのあの整数の上段の計算量が、えっと オーダーですね。オーダーで n のログの3乗と。ただし、このログというのは2を定とするログなんですけれども、オーダーのログの3乗になるということがまあ分かるという話です。で、一応今日は割と時間的に余裕がありますので、その証明を追って、ざっと追っていきたいと思います。まずですね、これ2の n 乗桁の整数。 の乗算を考えましてでその2の n 乗桁の整数の ab の乗算のまあこの唐津葉でやろうとする計算量をまあ t の2の n 乗というふうに n をパラメータとして表します。それからえとまああの t の1に関してはまあ1というふうに置きまして、それから large n としてまあ2の n-1 乗と置いておきます。そこで 今、その与えられた整 数, 数 A と B というのは2の N 乗桁ですので、これをえとまあ上位2の N-1 乗桁と下位2の N-1 乗桁にこう分けて表すわけですね。先ほどと同じような感じで、これがその下の2行ですね、の式です。 でえー、とこの時にそのまに、あ、先ほど説明しましたその唐津葉の上段のアルゴリズムに従いますとこの AB というのをまあこのように形で計算するということを言いました。とまあ A1 B1 A、まず A1B1 の積ですねそれから A1-A0 と B0-B1 の積それから A0B0 の積を作った上でまで、あ、こういった形で そ, のそれぞれの数を組み合わせて計算するということです。で ここでですね、そのあのアルゴリズムの説明の際に紹介しましたように、今この黄色で塗りつぶした部分というのは、これさらにその2の n マイナス1乗桁の整数の乗算になりますから、これをさらにこの唐津葉のアルゴリズムを再帰的に適用させることになります。ですので、えっと、この黄色で、あの 塗りつぶしたこの2の n-1 乗桁の整数の乗算3回分というのはこの計算量はその2の n-1 乗の桁の計算量 t の過去2の n-1 乗ですねこれの3倍という形になります一方でこの乗算以外にその加算が4回ありましてこれは2の n 乗桁の整数の加算とみなします これを4回で、計算量がですね、合計で2の n 乗の8倍ということになります。で、これがどう導かれるかを、これ以降の説明で、次以降のスライドで説明します。まず、結論、結論というか、求め方を先に出しますと、ここからですね、全化式ができます。で、これ、全化式は t の2の n 乗っていうのが、 えー、t の2の n-1 乗の3倍プラス8かける2の n 乗という形になって、まあ、この全化式を解くことであの計算量が求まることになりますでそこで、えっと、ここからはそ の, あの丸っぽつの項目の2つ目にありますこの2の n 乗桁の整数の加算が4回分になるっていうことをもう少し詳しく説明していきますでその内訳なんですけれどもとまずですね とこのまあこ の, あ、えっと、カラツバのアルゴリズム の, その計算に出てくるその加減算を一応全部見てみますと最初に A1-A0 とそれから B0-B1 B0 っていうあの減算を行いますで。でこれは2の N-1 乗, 乗桁の加算が2回分ありますからそうすると計算量は実質的には2の N 乗桁の加算1回分と見なすことができます。で これを計算してあとその先ほど述べたですねその乗算を終えた後で今度はこの真ん中のこの項ですね10の n 乗でこうくくられたこの項ですねこの項のこの一番下の行の式にある部分を計算しますけれどもこれはあの それぞれの数3つの数がありますがこれ全部2の n 乗桁の数ですのでそうするとここの部分括弧の中の部分というのはの加算は2の n 乗桁の加算2回が行われるということになります。ここまでいいでしょうか。まずここまでで2の n 乗桁の加算が3回分行われたことになります。で最後にこの公式に従ってこの この10の 2n 乗の部分でくくられた部分とそれからこの10の n 乗でくくられた部分と最後に a0b0 っていうこの3つ の, こうあの数をえと加えていくわけなんですけれどもえと一応注意すべき点としましてはあのそれぞれのこの3つの数というのはえと2の n 乗桁の数なんですけれどもただ a1b1 が例えば10の 2n 乗 かかっていたりとか、あと真ん中の数は10の n 乗かかっていたりとかっていうように。あの位が少しずつずれていることに注意してください。で、これはちょっと模式的にですね。それぞれの数のあの位取りをあの示したものです。で、それぞれのあの棒のがですね。その中に書かれたその数を表しているものと思ってください。で、その棒の長さはこれあの桁数ですねと思ってください。で、今回桁数がえっと。 それぞれの数の桁数が2の n 乗ですので、それぞれの棒が2の n 乗桁の数を表すと。でしかも、えっと、その場所、位取りがです、ね、こうずれています。例えば、A0、B0 っていうのはあの1の位から並んでいる数ですので、まあ、一番右側に位置しているわけで、でえっと、それで真ん中の数が、まあ、10の n 乗だけ左にずれていて、でえっと、一番上の A1、b 1る1 0の 2n 乗が一番こう、 あの左側にずれてるわけですねでこうして見てみます と, と、まあ、2N 桁2の n 乗桁の加算が2回入ってるんですけれども実質的にはこの3つの数がこ う, うまい具合にずれています特にその a 1 b 1る1 0の 2n 乗の部分とそれから a0b0 の部分にはあの重なりがないんですねということはこれ見ていただくとその例えばこの上の数と下の数の 加算というのは実質的にはここの2の n-1 乗桁だけ加算が行われる。であとこの下の部分でもやはり2の n-1 乗桁だけの加算が行われるということでこの3つの数の加算は実質的には2の n 乗桁の加算1回分の計算で済むということに注意してください。ということで、えー、と以上でですねその この唐津波の上段に出てくる、一回の上段に出てくる、その足し算加算がですね。二の n 乗桁の加算四回分になることがわかります。ここまでいいでしょうか。で、えっと、次はですね、その二の n 乗桁の加算四回分の計算量が、あの八かける二の n 乗になるっていう理由なんですけれども、あの、まあ、普通だったら、四、四、まあ、四が出てきたら、四じゃないかって思うかもしれないんですが。一応、その多倍調数、もしくは、その整数の加算の、あのー。 筆算のやり方もしくはアルゴリズムを思い出してもらうとその、えっと、最下位の桁を除いて全部の桁をこう加え上げていくときにはその例えば N 桁目だったら N 桁目同士の加算に加えて N-1 桁目からの繰り上がりを加えるという操作がありましたですので実質的にはその N 桁同士 の, あの、ま、数の加算の際に発生する その計算加算の回数っていうのはその桁数の2倍に比例するということが分かると思います。でまあ一応この大記号ではあのまあここの段階でこの8っていう数字を省略してもまあ計算はつい々つも合うと思うんですけれども一応まあこれから全化式を計算していきますので一応とりあえずこの8っていう定数を残したのままその全化式を解いていきます。そうしますと 先ほどの全化式が皆さんにお見せしましたように t の2の n 乗イコール3かける t の2の n-1 乗プラス8かける2の n 乗ということでしたのでこれに t の2の i 乗っていう関数をですね、値をですね、全化式を再帰的に代入していきますと最終的にはこのスライドの一番下の行にありますように3の n 乗がかかったこうあこうですね。 ちょっと最後の結果ですけれども、これこうなりますと、3の n 乗あ t の1という項とですね、それから残りの項は、8る公比3分の2の等比数列の和のという形になります。で、後ろの項の部分は、実際に和を取りますと、1 6る3の n 乗マイナス2の n 乗という形になります。最終的にこの式をですね、ずっと展開して整理していきますと、 ここにありますように3の n 乗の17倍マイナス2の n 乗の16倍ということになりますので前期的にはこの3の n 乗の部分が一番支配的になるということで3の n 乗のオーダーの計算量になるということがわかります。ここまでいいでしょうか。あとは まあ、n の2乗のですね、n の二乗桁 の, その整数同士の計算量が大体3の n 乗に比例するという結果が得られましたので、でまあ、これをその t の n という形でまあ表したいんですけれども、まあ、一応この対数 の, 整あの定の変換を行うことによって、まあ、最終的には、こ の, 下の一番下の行にありますように、オーダーの n のログ3と。 いう形になりますで、えー、とこの2を定とするあの3の対数というのは、えー、1.59 よりもちょっと小さな値ですのでそうするとまあこの計算量は、えー、と n の 1.59 乗のオーダーで抑えられるということがわかります。以上のようにしてこの唐津葉の乗算 の, の計算量が導出されます。よろしいでしょうか